あ大沢古墳でございますこれ奥やね<笑>じゃあ行ってみましょう今回で3回目かな3回目ですよね以前2回、えー、夏やからね梅雨の時期と夏の時分やからね全然中入れなんだね なんか5分ぐらいま1、2、3、4、5, 5、五分あるらしいんやけどね、入れるらしいんやけど、1回も入ってない周り見ただけやんから、今日は入れるからね。こんなやったかな、これもね、夏来るともう草ぼうぼうでね、なんか、どこか看板がどこかあったかやな、なかったかね。 これ入れるか。いや入れないんか。入れないですね。もっと見よか。いや綺麗に見えとるかね。これ初めてやね。こんな格好してた。いやなんかいつも草ぼぼでね。 こから上がろうかこんなはねるいるね草ぼうぼうの時ばっかりやからあの向こうの女もなんかねどうもう甲府みたいな服もねやっぱそうやろほら電北がいるんだろう今どこおるんですか も, もっと前かもしれん な, いな今どこおるか分からんのこれでえ動きはあんねんなあの看板ではさっぱり分からんのいやー初めて上がりますわなんかちょろっとねみ見 み, みたいなのあったんやけどね上がれなかったねいやぶなってたからね初めて上がりますわ わあ、高っお、マウンドが残ってますねこれ何五歩か書いてんだよこれは素晴らしいぞ、ここはあのヤブちゃね、以前二回来てんだけど、上がられなかったね こういうことか。一二三四五ということかね。一二三。四五でこういうこと。はい、ちょっと見てようかこの看板もこれは。一辺十六メーター。高さ三メーターの方法。方法。これどっか開口してるのかね。 うあすごいなこれ。開口するなら反対側やなあらあら、開口しないか残念でございませかあらあら、全然ないか 残念でございますか。あ。これは粉状やけど。残念でしたね。自分をふ一遍十四メーター。高さ一点七メートルと、ほほん。これはごめんごめん、しゃのかな。山の上に。 残念 で, もですねあれ。前方こういうふうになってんの。三十七メートルの前方こういうふうああ、なるほど。 ね、連邦公園風は<笑>ねこんな感じで円風は沿地域になってるのが多いんだけどどっちが豊富でございますかここは豊風とうーんはいまあそうにしておきましょう連邦公園風にしておきましょう一号風 だから二五分、三五分、で四五分があるな、で五五分打ちゃうな。これ四五分かね、四五分。あらあら、四五分でございました。十七分の五分やな、これ。 高さ4メートル豊富でいますかこれは褒めたらこれでも前方こういうふうに見えるけどね。 5分でございました。これ45分。ああ長めいいね。45分はどういうことになんですかねこれは。ちょっと見てみようか。ああよく見えるね。一ペイん14目だから 3.2 目だ。 もう全然見えんがね。豊富。14メーターの豊富よもうちょっと大きくならおかしいんやけど、そうやねん、これ。まあ、そうしときましょうか。はい。もうそんなもんか。始めたか。あの、向こうもね、なんか、 ありそうなんだけど5分があの向こうもね調査してくれてないんかねここに見えんだけど15分が見えんかすごいんですよこの落差がこの高さがね下までどれぐらいあるやろ2 0ルぐらいあるか うま、ね、いとこ作ってくれやりましたけどこれは3回目に来てやっとこれ中入ったんだけど素晴らしかったねこの中のこういやあの夏の、ね、雑草が茂ってる時はやっぱちょっと入られるな。 おーもう奈良ヘビが怖くてね、よう入れなんだね。はい最高でした。どういうこっちゃこれ。ちょっと道が見当たらないんでな、これは四号やろ。 4五分、5分や15分や ろ, 分やろ。こうやからね。はい。えー、見た青沢古墳、15分から55分でした。ありがとうございました。はい、初めて入りました。いつも草ぼうぼうでね、なんか入れんでくるくる回ってないけど前ね。<笑>前ね<笑>はい、ありがとうございました。ああ、最高でした。